キリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート2になりますそれではご覧ください前回やっていたインセクトピンでの印付けが4年とも終わったところからになります 先にプラ板を貼る部分の成形をしていきますこれはタミヤの 0.3 ミリプラ板を20ミリにカットしたものですこれを適切な長さにカットします使うのは手作りの専用ジグです正直スジボリ道さんから出てる RP カッターとさほど値段は変わりませんでしたただ 自作なだけあって、欲しい機能は全てついています。長さを決めるときのメモリは 0.5 ミリ単位でついていて、任意の角度での切断も可能。改善点としては、刃をつけているアルミ棒をステンレスのこの字かどの字のものにして、左右にブレにくくするべきだったくらいです。 今回欲しいのは 20×10mm あれば取れる大きさで合計4枚欲しいので 20×20mm で6枚カットします。 まずはバリ取りも含め表面を軽くやすりますすべてやすり終わったので接着していきます。 10mm 大きめにカットしたのはこの接着面を確保するためになります。 貼れたら横からも接着剤を流して完全に固定します 接着が終わったので先ほど針で印をつけたマスキングシールをこっちに貼り直し印に合わせてまた針を刺します。 主肉を使って見えやすくします。 見えやすくなった点を元に、筋彫りをしていきます。 ぼりには p m c タガネの0 0 5ミリを使っていきます。 ガイドテープに関してですが、基本的に一度使った辺を二度は使わない方がいいです。一度使って剥がす際に必ず削りくずがついてきて、そのまま使えば歪みが生じる原因になります。なので、二度目は使っていないもう片方の辺を使っています。あと、よく聞くガイドテープを2枚重ねて角を作るやり方も私はおすすめしません。なぜなら、それでできる角は ガイドテープの厚み分浮いているのに対してタガネは角度をつけて引くので最後まで届かないか通り過ぎてしまうからですなのでそれに相当慣れているかそれでもうまくできるくらい器用な人もしくはその程度の歪みは気にしない人ならそのやり方の方が早くできていいと思います逆に私のような不器用で歪みは気になって仕方のない人はやらないに越したことはありません 塗りしたところに墨入れします これで成形するラインが出ましたねまずはニッパーで大まかにカットしてからヤスリで整えたいと思います ダイヤモンドヤスリは目が詰まった時、消しゴムでこするだけで元に戻るので、すごく便利ですよね。 この逆エッジがすごく難しく慎重にやっていくしかないのですが横方向からでもやすれるようにこういったバイスがあるととても助かります仕上げに近づいてきたらいろんなやすりを駆使して整えていきます。 ほどかかりつ い, に形が整いました成形する際気をつけるべきことは上から見た時と正面から見た時にエッジのラインが直角になっているかを入念にチェックしながら慎重に作業していくことだと思いますそして6枚切った理由ですが実はこの時両端の2枚は結構ボロボロになってしまってるんですよね一応予備としても使えますが さっき言った直角が多少なりともずれていると端の2枚ではかなり形が変わってしまうのでその誤差を小さくするのが一番の目的で6枚使っていますそれでは接着した部分を切り離して端の2枚を取り除けばパーツにつけるフランの完成です